楽しかったねチェリー8万トンで31円何それお前らが飲み食いした代金だ僕子供だからパス大人組が払うでしょあいつらの所持金聞きたいかママ僕にもゲーム買って誰がママだ